最後の曲になります。踊り子もね、力を振り絞って盛り上げていきたいと思いますので、皆さんどうか拍手で盛り立てやって盛り立ててやってください。2階席の方準備いいですか。ありがとうございます。1階席の方準備よろしいですか。ありがとうございます。カメラマンの方準備よろしいですか。ありがとうございます。 それでは最後、よっちょで踊らさせていただきます。踊りそう。頼む、えー。さあ、最後盛り上がっていきたいと思います。よろしくお願いします。 よ, よしっしゃよっしゃ ああ、so、よし。 去去去去去去去去去去去去去去 えーえー、メンバーの溝で、ねえー、ラストスパートに入ってきます、えー、皆さんどうか手拍子足拍子おの拍子でこの会場を盛り上げていきましょう アすス よさこい連の皆さんにもう一度大きな拍手お願いいたします。